皆さんこんにちはスタジオワディのワディです。今回は名古屋のアウトドアショップマウンテンマウンテンファクトリーにお邪魔してきました先日愛知スカイエキスポで開催されたフィールドスタイルに2日間参加しその足で次の日にお店に伺ってきましたこの日はグラインドロッジの新イベント川釣り会が開催されたのでそちらにも参加してきました 電車の場合、最寄り駅は金山駅と荒畑駅です。高速のインターが近く、店舗周辺にはコインパーキングもたくさんあるので、車のアクセスがいいです。店内に入ると所狭しとキャンプギアが並んでいます。ただ雑多な感じではなく、ディスプレイも工夫されていて、見ているだけでもテンションが上がります。 大手メーカーのギアから海外のメーカーのものも様々あり、キャンプに必要なものやこだわりたいものもほとんど揃うのではないでしょうか。非売品のものもありますが、ガレージブランドのレアアイテムも陳列されているので、なかなか現物を見れないものも拝見できましたこのの日はグライインンドロッジの新イベントりり会がありボアウさんも来ていました。 直前に緊急告知されたので全く知らなかったのですが運良く参加することができました革釣り会では無地レザーに好きな柄を刷ってもらいその後オアブさんが製品に仕上げて送ってくれるそうです僕は CB 缶カバーと鍋敷きをお願いしましたどんな仕上がりになるか今から楽しみですガレージブランドにはまってから1年程度ですがなかなか遠方のお店に行く機会がなく フィールドスタイルの延長で MMF まで行けてとても良い旅となりました関西方面にキャンプも行ってみたいのでまたその際には MMF にお邪魔できたらと思っています今後今回の遠征で手に入れたギアのレビューなども行っていくので是非チャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございました